最初はこの型紙をハサミで切っていきますで外側でこの丸い部分をカッターで切ります くり抜きます工作用紙を用意してそこにさっき切った二つの紙を糊で貼ります、うん、ってことね型紙ってことです、うん、ピラピラってこう、うんうんはい、木目に合わせた方が作業しやすいよ ね, 当然ねそうですね後でカップするときも貼れたら この型紙に合わせてハサミで切っていきます。はい、はいはい、次の作業 は,、はい、の作業はこの点線の部分で折り目をつけていきます。 のりしろのところも点線に沿って折ります側も点線に沿って折り目をつけていきますこっちものりしろの部分も折っていきますのりしろの部分にのりをつけて折りますあトリシングペーパーだって分か る, 分かる テープでこの出ているところをテープでこれでできました、はい、内側に入るところが、はいうんはいあうん、反対の方はのりしらの部分を貼っていきます。 片側の部分はまず最初に丸いさっきくりぬいたところに合わせてレンズをつけますこの時はテープで貼りますしろの部分今回は中に入れてしまうと厚さが中の厚さが変わってしまうので外でテープで やっていきたいと思います。見てうんうん、で、はい、こっちの側側も、外側のできたので、内側の。内側の、うん、ドレッシングペーパーの方を、中にこう入れる感じで、ね。 ここがギリギリなの で, で内側の方が一ミリ小さいんだよねそうです一、うん、ミリ小さいので入ると思うの で, で押してくださいそれで焦点を合わせてピント合わせればいいですかねここを動かしてなるほどこんな風に見えるかをもうちょっとまたげらないと汚い雑巾と か, なんか<笑>はいんなこんな感じでこんな感じではい、外側ピントが 少しこう動かしてもらっていい、はい、外の景色がこんな風に見えますみたいな。見えます。はい、はい。はい。これピンと合ってる状態なんだけど。